はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気に動画撮っていきたいと思います。はい、というわけで、今回撮っていく動画はですね、モーニング娘。1.4 のチキ文こちらのね、初見リアクション動画撮っていきたいと思います。はい、ということで、えー、チキ文ってね、どういう意味なのかなでも、文字としてのね、このなんかキャッチーさみたいなのは、すごい感じますね。あの、一発でなんか覚える感じだなというのは。 えー、思いましたね。で、実際ね、どんな曲になってるのか、すっごいね、ちょっと気になってますので、早速、MV の方行きたいと思います。というわけで、それじゃあ行ってみよう。レッツゴー フォーメーションすげえなうわーかっこい い, <笑>かっ こ, い, いこのこかマフラーみたいなのとね回るのもまたかっこいいキレキレ足ってめっちゃキレキレなんだけどあかわいいかっこいい<笑> うん、うわかっこいい。 <笑>かっこいいだろう。ん。う, ん, う, ん, うん、なんか素敵な歌詞だな、これは。<笑>いや、大事だね。 いや、これ、歌詞めっちゃいいなちっあの肩組んでねやるところすごいいいねあこれめっちゃキレキレなんだよな小きさんのこのキレ半端ねえんだからここっよ 心の叫びみたいな感じや。めっちゃキレキレなんだよな。 かっこいいな。そしてダンスね。もうい い, いいね。ここめっちゃ好きだな。ないいね。 いやなんかこのかっこいいうーん、なんかこの自分を強く持って引き進めそのままみたいな感じがねそれすげえかっこいいなこれもうジャユーマメソングじゃんかっこいいかっこいいこれかっこいいおー、合う これいいなぁ。いい歌詞だよこれ。いやここの切れ半端ね。なんか癖になるなこの気分のとこ。スクラッチしてんか。 がでになるいやーこれすげえ<笑>はいというわけでご覧いただきましたモーニング娘。14で「気分いかがだったでしょうかはいということでいやいやいやいやこれなんか死がねすごいあのー、僕の中で あの、目標としてる生き方というか、確かになーっていう、すっごい納得する歌詞。で、このな、なんだろう、チキブンっていうワードは、どうなんだろう、心のなんか叫びみたいなのだったり、なんかいろんなのに応用されてる万能ワードみたいな感じなのかな。すごいそんな風に感じたんですけど、なんかチキブンっていうこの、ちょうどハマる音な感じが、このスッと入ってくるんですよね。で、響く炎上したって何も恐れないみたいな。 あのとこどうなんだろうこの曲って結構メンバーに当ててるのかなっていうふうにも思ったしこれをね聞いてるファンの方にも、えー、それぞれに送ってる歌詞なのかなっていう思った時に今ってこの SNS のね時代じゃないですかであのまあ自分の意図しないところで、まあ、いきなりね炎上してたりとか あの、特に芸能人だとそういうこと多いかと思うんですけれども、そうした時にね、あの、正しいことやってて、その勝手にね、あの、アンチが生まれたりとか、そうやって炎上してるっていうことに関して、あの、いちいち気にするんなと。自分がその正しいことをしたんだったら、自信持ってそのまままっすぐ突き進めと。そんなことは気にしないで何も恐れるなと。なんかそういう強いメッセージがなんか込められてるのかなっていうのが、すごいね、あの、感じましたね。 でこの今の時代スタイルのなんか新しい形の応援歌に聞こえましたねこれはね結構この若い世代の人は特になんかみんな聴いた方がいいレベルであの歌詞すごい共感しましたねでこの肩組んでねこ の, の強いメッセージの部分を歌うっていうのがまたねあのまあ僕たちファンに向けてあの自分たちモーニング娘。はこの強いメッセージの部分をすごい理解して で、あのー、私たちも強くまっすぐに自分の信じた道を進んでいくからみんなも日常のね生活でいろんな苦しいこと辛いことそしてねあの意図せずにそういうなんか苦しい思いをすることあるんだけど。 でも、あのー、私たちのように強く生きていこうよ、一緒に気持ちを一丸にして、このモーニング娘。メンバー、そしてファン。このね、一つのチームとして、みんなで強く生きて、まっすぐね、この夢を達成していこうよ。理想の未来へ突き進んでいこうよっていう思いがね、このすごい強く感じてきて、なんで、すごいちょっと感激しましたね、これ。で、あのー、しかも、ダンスのね、あのー、この、スクラッチしてるとこあるじゃないですか。 で、そこのねもうみんなキレキレなんですけど特にねこのセイスさんのこの肩がこうこっちからプッて動いた時のキレが半端ないんですよであのキレはねもうほんと見てて、ね、癖になるというか何回もね見たくなっちゃいますよねいやこれ素晴らしいなしかも、まあ、さっきも言ったその肩を組むね、えー、振り付けの時にその全員で見た時にこのマフラーのね あの動きがね、めちゃくちゃ揃ってて、すごい綺麗ですよね。いや、これはね、素晴らしかったですね。はい、ということで、え、こちらのね、楽曲ありましたよ。ダンスの映像が。はい。というわけで、ダンスバージョンのね、ミュージックビデオ、こちらこれから見ていきたいと思いますんで、え、最後まで見ていただけたら嬉しいです。というわけで、早速いってみよう。レッツゴ ー, スタート この、ね、最初のこのライトからかっこいいですねこのなんか連動していく感じめっちゃかっこいいですよおおすげえしなやかだないやここかっこいいっすよねみんな揃ってるいやこの足開くところもすっげえ揃ってたんですよ この。きれ。これね、もう、刺さるぞっていうぐらいのね、きれ。かっこいいな、これかっこいいな。うわー、かっこいい。いやー、すごいフォーメーションだな、これは。うわ。 い, い, ね、いややっぱ正面から見ると分かりますよねこのフォーメーションの精度のうん、いいねここ綺麗ですよねえこれ正面から見るとより綺麗なんだ東海ファ ここのね、あのエンジンの感じ好きなんですよ。でこのイメッセージしてる、ね。いいね、かっこいいな、な、うんかダンと。いやーいいやーこれ、すごいな。このダンってめっちゃね合ってんだよな。 入れがもう癖になる、うん、すごい、うん、いやーマジでダンスうまいしなやかだしねこれ なんかついつい踊りたくなる振り付けではあるけど難しくてなかなか踊れないんですよこのキレはなかなか出せないなかっこいい今の振り返るまでもかっこいいよねすごいねっの踊方めっちゃ綺麗いだったすーっげえ揃ってるマジで。 な ん, なんてうよここれ大事なこと言ってますよねいいねうわ綺麗い。 おーすごいいやここマジでかっこいいすげうめっちゃとろってるうグラボマジすごい のね、この曲線がすごいきれいなんだなそ、うんうん、れぞれの気持ちのこもった作クラッシュよ ね, いいですね <笑>すーげえ<音楽>はいというわけでご覧いただきましたチームダンスバージョンのね映像でした い, いかがだったでしょうかい や, ーいやいやいややっぱね正面から見るとわかりますねこのフォーメーションダンスのねこのスキルの高さ精度の高さっていうのがね本当素晴らしいねでこの なんかロボットダンスみたいなところのキレも良かったしあとこのねやっぱエンジン組んでやってる時のこのマフラーストールみたいなね、あのー、衣装の揺れてる感じとかもすごいやってたしあのジャンプでね着地するときこれがねスーンってあの音の拍にねめっちゃ合ってるんですよこれがねこのつんくさんのね言ってきたこのリスム感っていうのがあのモーニング娘。のメンバーの皆さんに根づいてる証拠 が、この、まあ、ダンスに現れてるのか。そして、まあ、歌にもね、もちろん現れてるんですけれども、素晴らしいですよね。このリズム感、ミート感っていうのがね、えー、めっちゃ気持ちいいんだよな。で、やっぱりこの、サイスさんのね、この、ここのキレマジでかっこいい。合わせてね、あの、皆さんのこの、スクラッチの振り付けっていうのが、やっぱりなんかそれぞれの気持ち、思いがこもってる感じがして、もう情熱のスクラッチが。 よかったですね。めっちゃかっこいい。これ、やりたくなるんだけど、難しいんすよね。うん。いや、ちょっとね、これでもなんか練習して踊れるようになりたいですね。いや、本当にね、素晴らしかったです。そしてメッセージ。これね、みんなで心に刻んでね、生きていきましょう。これとね、ちょっと男右の名ソングと言っていきたいなと思っております。はい、ということで、ここまで動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。この動画がいいね、と思った方、このメッセージ、心に染みたな。 早やスタート、綺麗やばかったなって思った方、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、この人もね、どうしどうしお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time! Bye bye!